どうも森さんこんんこにちは、けです今回紹介するのは薪ストーブなんですけれどもこの薪ストーブ本体と煙突込みの総重量の重さが 1.3kg ともう異次元のめちゃくちゃ軽い薪ストーブなんです。 まあ、僕は調べなんですけれども今日本で売られている薪ストーブの中で一番軽い薪ストーブが確か 2.1kg だったんですよねでしかもそれ本体のみで 2.1kg なんでプラス煙突とかしてたら多分 2.5 とか 3kg 近くなると思うんですけども今回紹介する薪ストーブは3つの大きさがあるんですけどもこの一番小さいのと。 この煙突込みで 1.3kg です一番大きいこの薪ストーブでもこれ本体と煙突込みで 1.5kg というえおそらくですけれども今日本で売られている薪ストーブで一番軽いであろう薪ストーブを今回紹介したいと思います今回紹介するこの薪ストーブを作っているメーカーは あのシマロンやこのレッドクリフを作っているシークアウトサイドというアメリカのメーカーですナショナルジオグラフィックが選ぶアドベンチャーズ・オブ・ザ・イヤー2014を受賞したこのシークアウトサイドの公式アンバサダーを務めるデイブさんとエイミーさんはアマゾンから北極圏まで過酷な環境下をカヤックやカヌー犬ぞりなどを駆使して旅してきましたそんな彼らはシークアウトサイドのこのティピーテントと今回紹介するこの薪ストーブを使いながら世界中を5万キロ以上旅してきました 今回はそんな彼らが実際に使用していたこのシークアウトサイドのチタン製ポータブル巻きストーブを紹介したいと思いますということで今からこのシークアウトサイドのチタン製ポータブル巻きストーブを紹介していくんですけれどもまずはこの巻きストーブの特徴をさらっと紹介したいと思います1つ目の特徴は小さいということですこの巻きストーブはポータブルチタンストーブという商品名ですその名の通りパーツを全て分解してリュックサックに入れたり自転車やバイクでも楽々持ち運べる大きさまで小さくすることができます 2つ目の特徴は軽いということです。他社製品の薪ストーブのほとんどが 10kg 近い中、今回紹介するポータブルチタンストーブは、すべてのパーツを合わせたとしても、重さは M サイズで 1203g、L サイズで 1319g、SXL サイズで 1434g と、もはや薪ストーブの重さではないほど軽いストーブになっています。3つ目の特徴は、オプション品が多数あるということです。 タン製のスノーキャップをつければ雨や雪を防ぐこともできますしテントへの火の粉が心配な方はスパークアレスタウルトラという標準装備のものよりも強力なスパークアレスタが発売されています一番おすすめしたいオプション品はユティリティィリープレートです。これは薪ストーブを購入した方は全員買うべきレベルでおすすめな便利なプレートですこのユーティリティープレートについては後半に実際に使用してみます 4つ目の特徴は煙突が巻き煙突であるということですこのチタン製薪ストーブは1枚のチタンの薄い板を丸めて煙突にします巻く手間はかかりますが掃除や手入れが楽で煙突内にこびれついたクレオソートやスス、タールなどに直接アクセスできるので常にきれいな状態を保つことができますしそれによって煙突効果やドラフト力を常に高い状態に保つことができます5つ この動画を見ている皆さんはシークアウトサイドのシマロンやレッドクリフの動画はご覧になったでしょうかこれらのテントは重さ 1.3kg と 1.8kg とめちゃくちゃ軽いにもかかわらずシマロンで最大4人レッドクリフで最大6人までが寝られるほど大きなテントですこれらのテントの紹介動画は以前アップしたので気になる方はご覧になってくださいシマロンやレッドクリフはあらかじめストーブジャックが付いています このストーブジャックがついているのは地面から1 5メートルから1 8メートル付近とテントのほぼ頂上付近ですこの付近の煙突の温度は約100度程度なのでストーブジャックが溶けることはありませんシマロンやレッドクリフトをこの薪ストーブを組み合わせればストーブジャック付近を守る煙突ガードなども必要ありませんこの薪ストーブはポータブルがゆえに弱点がいくつかあります 1つ目の弱点はこの薪ストーブは地産性の極薄なものが使われているため家に設置している鋳物の薪ストーブやキャンプ用のステンレス製の薪ストーブと比べると蓄熱性がありませんストーブの中の火が消えてしまうと本体も途端に冷え切ってしまいますしかし逆を言うと火を入れてない状態から本体が温まり調理できるまでの時間はほんの数分なのですぐにテント内を温めたい時は薄い方が有利です 2つ目の弱点は今回紹介する薪ストーブは小さなものなので入れる薪も小さなものしか入れることができません M サイズの奥行きは 26cm なので 25cm までの薪 L サイズと SXL サイズのものは奥行き 36cm なので 35cm までの薪しか入れることができません3つ組み立てに長ネジを使用しますこの部分4箇所にネジがあるためクッカーなどを置くときに邪魔になってしまいます 天板全体を使うことができないので不便にチタン製まストーブは極薄なためストーブ内部の温度がほぼダイレクトに天板へ伝わりますそんな超高温ではあらゆる食材が一瞬で焦げてしまいます薪ストーブはガスのように天板の温度調節が容易ではありませんそんな時フライパンをこのようにネジの上に置いてあげれば食材が焦げつくのを塞いでくれますまたオプションのユーティリティープレートを使えばこの問題を解決します 4つ目の弱点はこの薪ストーブは軽量化を目的とした薪ストーブですそれこそカヌーやカヤック犬ぞりで旅をしている人に向いたものです軽量化には成功している反面組み立てが必要だったり薪煙突を巻くのが面倒だったり 100% の密閉が保てなかったりとポータブルならではのデメリットがあります例えばこの薪ストーブは煙突をつけると自立しませんあまりにも軽すぎるのでかずれ倒れてしまいますまた設置中も薪などが当たるとずれたりと 軽いが夢のデメリットがありますしかしそういったデメリットよりも軽さや小ささを求める人にとっては他に選択肢はないと思います最後の弱点は巻煙突を巻く時に音が出るということです煙突を組み立てる時や収納する時結構大きな金属音がするので真夜中のキャンプ場や早朝だと迷惑になるので煙突を巻く時の音を考慮して動くといいと思いますということで早速シーカーアウトサイドのチタン製ポータブル巻きストーブを詳しく見ていきましょう 付属の収納袋はペラペラなものではなくしっかりとしたものが付属しています専用の袋なのでボルトなどを固定するマジックテープが付いておりとても使いやすい収納袋です収納袋は MLSXL サイズ全て同じものが付属しています全パーツと収納袋を含めた重さは M サイズが 1360gL サイズが 1474gSXL サイズが 1589g です MLSXL サイズの違いはこんな感じです検討している方は一時停止して観光にしてください収納時の大きさは横 44cm 縦 32cm 一番厚いところが約 11cm でした煙突が薪煙突なのでどうしても煙突の部分だけほっこりしてしまいます付属品は本体の板が6枚腸ネジが8個ボルトが4本ストーブの足が4つスパークアレスター収納袋薪煙突です 巻煙突は 7.5 フィートつまり229センチ今回高さ208センチのレッドクリフで 7.5 フィートの巻煙突を使用してみるとこんな感じになりました巻きストーブ自体の高さが約30センチあってそれプラス229センチなので煙突の高さは約260センチ近くになります 7.5 フィートは3 9 0グラムでした早速巻きストーブを組み立てていきます6枚の板を組み合わせて1つのボックスにしていきます 直感的に組み立てできるので特に難しい組み立てではありません薪ストーブの壁に当たる4枚の板の内側にこのように差し込み口があるのでそれぞれ差し込んで漢字の口の字にしますそこに床と天井をかぶせます床と天井に穴が開いているのでボルトを通しますこのボルトを通す作業は少し面倒ですが慣れればスッと穴に通せるようになりますボルトを通した後底面側からと天井側から長ネジで固定してあげます最後に足を設置してあげれば本体は完成です この足はボルトに差し込んであげるタイプなんですけどどこまででも回り続けるので少し不便に感じますダンパー付きスパーカーレスタを差し込みましょうスパーカーレスタとは薪ストーブ内部の火の粉が煙突内に入るのを防ぎテントまで飛ばないようにするものですダンパーとは煙突の排気量をコントロールすることで火力などを調節するものです M サイズのダンパー付きスパーカーレスタと薪煙突は2021年から発売されるものからこちらのより小さいものにアップグレードされるそうです 次に巻き煙突を巻いてみます。ここで注意点です。巻き煙突を巻くときに 150% の確率で指を切ります。必ず手袋を着用して巻いてください。巻き煙突の構造はシンプルで、縦に長い木さんの薄い板を巻いて輪っかで固定し煙突の形にするだけです。新品の状態の煙突は癖がついておらず、初めてで一人で綺麗に巻くのはほぼ不可能です。 一人で巻くとこのようにベコンベコンしてしまい跡がついてもう綺麗にはなりません気になる方は最初だけは複数人に手伝ってもらい綺麗に巻いてみましょう巻いた煙突をスパークアレスタ付きダンパーに差し込みますシークアウトサイドに問い合わせたところ煙突を中に入れるのが正しいそうです僕は煙が漏れてきてしまうのではないかと思いスパークアレスタに被せるようにして使用していましたが中に入れないとダンパーの微調節ができないため中に入れる方が正解です 巻煙突を中に差し込んでも煙突の方に煙が引っ張られるので煙が漏れてくることはありませんでしたこれでボータブルツタンストーブの完成です今回使用するテントはもちろん同じくシークアウトサイドのレッドクリフとシュマロンを使用しますレッドクリフのストーブジャックを開けて中からズボッと薪ストーブを設置してあげるだけで設置完了ですこの薪ストーブはシマロンやレッドクリフで使用することを前提として作られているのでテントのストーブジャックに設置すればがっちり固定されるので倒れてくることはありません もちろん他のメーカーさんのテントにも設置可能です先にも述べましたが普通テントに薪ストーブを設置する場合煙突とテントが触れないように煙突ガードなどを設置する必要がありますシバノンやレッドクリフを使って薪ストーブを使うとストーブジャック付近の煙突の温度はストーブ本体から 1m 以上離れているため超高温になることがないので煙突ガードなどを設置する必要がなくそのままで使用可能ですということで早速ポータブルチタンストーブに火を入れてみたいと思います まずは燃えやすい針葉樹に火を入れますドラフト効果が働き煙が室内側には漏れてきませんここで扉をはめ込みます扉はチタンの薄い板1枚でできており構造はとてもシンプルです扉を開けて空気を取り込み火力を上げることもできますが下部の空気取り込み口から空気を取り込むこともできますストーブ内に火が回り 温度が十分上がった後に紅葉樹の薪を入れましょう紅葉樹は火がつきにくいため紅葉樹を入れた後に火が消えないように注意しましょう時間がなって紅葉樹がボロボロになってお気になったタイミングで次の紅葉樹を入れるといいと思いますちなみにこの部分の持ち手は熱くはなりませんがこう引っ張るときはいいのですがこう引っ張るときドアに指が当たってしまうことがあるのでなるべく手袋をするかもしくは細い薪でささっと脇めするのもいいと思います 小さな薪ストーブですが火を焚いている時は M サイズの薪ストーブでもチマロン全体を温めることができます L サイズ SXL サイズであればレッドクリフサイズでも余裕でテント全体を温めることができますちなみに薪ストーブを一晩使用してみた結果 SXL サイズで紅葉樹の十分な置きを作りその後紅葉樹を2つ入れて十分火が回った時点で夜の1時13分に吸気口を閉めダンパーを閉めた結果 朝7時30分ままで沖が残っていました朝7時30分の時点では薪ストーブはほとんど熱を発していませんでしたが沖に空気を吹き込み薪を入れてあげればすぐに火を焚くことができましたでは先の条件で一体どれくらいストーブは温かいままなのか実験してみたところおおよそ4時間はストーブから熱を発していると思いますこの数字はあらゆる条件で変わってくるのであくまでも参考程度にとどめてください薪ストーブの天板では調理が可能です 今回薪ストーブでスパイスから作るカレーを作ってみましたが焚き火台のごとくや小さなガスバーナーではなく4つの足でしっかり地面に設置している薪ストーブの天板で調理したのでとても安定しており 1.5 リットルのカレーを作ってみましたがこぼしたりすることなく安定して調理することができました今回カレーで使用したのは SXL サイズですこの天板の調ネジは溶接したり何かしら工夫次第でこのようにほぼフラットにできると思いますこれについては僕も今研究中です オププションのイテリティープレートを使用ししてみましょう。これはこのように薪ストーブの足の部分にセットすることでオーブンにしたり横につけてサイドプレートにすることができます高さを任意の場所で調節することができるのでピザでもグラタンでもどんなものでも調理可能ですオーブン機能がついている薪ストーブはたくさんありますが高さを調節できるものは珍しいのではないでしょうか サイドプレートは触れるくらいの暖かさなのでテーブルとして使用したり暖かいものの保温には十分な暖かさですまたユティリティープレートはこのように地面にべったりと取り付けることができますこれは薪ストーブが雪に埋もれないためにするそうです積雪が多い場所では地面まで掘ることができない時もあると思いますそんな時先の尖っている薪ストーブを雪に置くと刺さってしまいますそれを防ぐのに使えるそうです皆さんは薪ストーブの煙突の中を見たことがあるでしょうか 煙突の中は真っ黒で、すすのようなものがこびりついています。タールやクレオソートと呼ばれるもので、水流や細長いたわしのようなものでは、とても落とせるものではありません。しかし、この巻煙突であれば、直接この汚れにアクセスすることができるので、ヘラなどを使ってそぎ落とすことができます。汚れが蓄積し、煙突内の内径が狭くなると、煙突の能力が下がり、ドラフト効果は小さくなります。巻煙突は巻いたりする手間がかかったりしますが、定期的に掃除できるので、 薪煙突はメンテナンス次第では長く使えるものではないでしょうかういとこでかかったらしょうかシークアウトサイドのチタン製薪ストーブの紹介でした、えー、動画終わる前に皆さんにお伝えしたいことがあります、えー、今回紹介した薪ストーブは、えー、あらゆるキャンプ道具の中で一番取り扱いが難しいキャンプ道具だと思っています薪の量薪の質薪の湿気具合空気の吸入量空気の排出量ストーブ内の温度など薪ストーブっていうのはさまざまな要因が複雑に絡まりあって 化学反応でこういろいろこうわーってなってる感じなんですけれども例えば煙がこの投入口から室内で逆流してくるのであればストーブ内の温度が低いからだとか薪が一瞬で燃え尽きてしまうのは、えー、例えば針葉樹しか使ってないからだとか紅葉樹を使っているのにすぐ燃え尽きてしまって長持ちさせることができないのは、まあ、空気の量が多いからだとか薪ストーブっていうのはさまざまな原因とか要因があってその結果 こうなるみたいな感じのが結構決まっているのでそれをしっかりと理解しないと使いこなすのが難しいキャンプ道具ですそういったところが面白いキャンプ道具はあるんですけれども薪ストーブに関しては一酸化炭素中毒とか火事とか生死に関わってくるキャンプ道具でもあるので本 当, にあの本当にキャンプ道具の中でも特に難しい道具だと思います実は僕かなり昔に安い薪ストーブを紹介したことがありましたその結果安いから買ったっていう人がたくさん出てきたんですよね実はそういった方達は 薪の種類も知らなかったりそこら辺で拾った木の枝とかで、えー、薪ストーブ使ったらしいんですけども「え煙は室内に充満するわすすはつくわえ薪はすぐ燃え尽くてしまうわで」で低評価ですみたいなメッセージ結構南京が来たんですよねなのでこの動画でははっきり言わせてください薪ストーブを使いこなすのはとても難しいです特に今回紹介したこの薪ストーブっていうのは ポーータブブル薪ストーブなのでこの炉内が小さいからたくさんの薪を入れられなかったり組み立て式の薪ストーブなので構造上 100% の密閉ができなかったりとポータブルではない普通のキャンプ用薪ストーブよりも扱いが難しいと思いますこの動画がきっかけでこの薪ストーブを欲しいと思ったかもしれませんしかし基本的な知識があるのかないのであれば検索して勉強したり本屋さんに行って薪ストーブの本を買ったり購入後に実際火を入れて研究する時間があるのかそして薪ストーブを理解する気持ちがあるのか そういったことも含めてぜひ検討してみてください僕自身も、えー、キャンピオの生木ストーブに関してはもう毎日が試行錯誤の連続でまだまだ全然勉強してる段階なのでいつかこうノウハウが溜まったらまた動画にしようかなというふうに思いますということで今回の動画はこれで終わりたいと思います、えー、詳しい購入先などは概要欄の方に貼ってるんで気になった方はぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりますではまた